この映像が見られてるってことは自分の身に何か起きたってことだあんたには自分の意思を継いであるゲームをプレイしてもらいたいゲームの内容は宝探しだクリアしたら超超超豪華なお宝が待ってるあんたにクリアできるかな 健闘を祈る念のために言っとくけど嘘じゃないからなテレビのアイパーバトル DVD 仮面ライダーエグゼイド裏技仮面ライダーレーザー クリアしたら超超超豪華なお宝が待ってる何ですかこれあんたにクリアできるかな観察員のパソコンに残されていたそれと一緒に宝探しゲームのデータをね念のために言っとくけど桐アさん嘘じゃない何のためにこんなものを練習は下がってろそのゲームは俺がやるえっひよ 今の俺はさえわたっているよしパピプペポチッともよーよく来たなさ これを伝え一体何を企んでいたんだ観察よあんたにお宝が見つけられるかなおっ早速来たぜブンブンブンブンブンブンブン風になるぜ望むところだ クルズレーザーに見えるけどナビキャラってことかなさあでもこのゲームには絶対何かあるはずです気をつけろ何してくるか分かんないぞんブンブン俺に切れないものはないあっ <笑>ゲームのーンは何なぜ失敗したんだ確かに今モンタス切ったのに、はああゲームのお約束を分かってないんだから何だと僕に任せてください<笑><笑>気をつけろ<笑>何してくるか分かんないぞはいはいでお前 RPG の基本は情報収集と変なブル ン, ル ン, ルン話すだとよっんか情報教えてくれよ<笑>えっ、ー、カライダーは俺たちバグスターの敵だえもそうだけどゲームだしこれ教えるわけねえだろええー、せっさと帰れあお前がおお前がお前がお前がお こんな時はあーーでれーすい。はー うん…うっおおおおあ…たごめんごめん。 いいか、うん、お宝なら、この森を抜けて、山を越えた先のお大いなる扉の中にある。おう<笑>そうだった、そうだった。あ, ありがとうな。おうん。うっし ここにお宝があ<笑>さあこれでゲームクリアだ んやっとお宝見つけたと思ったらゲーム わがからないだがこれではっきりした俺たちはまた観察用得意の二枚舌に乗せられていたということだでも桐アさんの嘘には必ず理由がありましたえナビキャラだと思ってたレーザーが最後に僕を「名人」って呼んだんですもしかしたら僕もう一度だけ言って確かめてきます ピクペパチッともヨウ よ, よく来たなさこれを使え最初からやり直しいやあの扉までの選択は間違っていないはずだム、どうするつもりかな よしっえあれっあれいおい何してんだよ桐アさんが目的を教えてくれなきゃ扉は開けません<笑>その頑固なとこ M らしいぜこのゲームはゲームコーポレーションが開発してた 究極のゲームとやらのプロトタイプだ究極のゲームって自分はその中に侵入したそこにはダンクロとは隠し持ってる危険なガシャットのデータが保存されてるはずだそれがお宝の正体じゃああのゲームはセキュリティープログラムってことかそういうことさあもういいだろう扉を開けてくれ じゃあ約束してください今度は一緒に戦うって M さっきは一人でゲームと戦ってたんですよねでもセキュリティを突破できなかった<笑>何もかもお見通しかさすがだから今度は一緒に行きましょうう自信満々って感じだなだってキリアさんと2人ですから よっしゃ久しぶりにコンビ復活です 飛ばすぜ、エ<笑><笑><さあ><笑>ノ俺なら。<笑><笑> 行き<笑>ませんか うんっっおっ、うん、プロドガャトガスだとそいを使えおには運命を変える力があるはずだ、うん よし今度こそレーザーを守る M バックバイク<笑> 行くぜ<ター><ター>これでフィニッシュだ<ター><ター><ター> やったなエム<笑>楽しいツーリングだったぜ あ, あ俺たちはいつまでもコンビだえいえいえいちょっとっ<笑>はいはえ<笑><笑>ちょあちょあらああらじゃあカシャットはもらっていくからちょいつの間にこれは宝探しゲームだって言ったろお宝ゲットは 全部持っていくなよーすごーい !M さすがだねいや結局クリアしたのはキリアさんの方ですからしかしあの観察員プログラムとは思えない動きだった M の中のキリアのイメージがバグスターウイルスと結びついて生み出されたのかもねいや 僕は信じてます本当のキリアさんが僕に会いに来てくれたんだってそうだね<笑>そんなことあるかもうなんでそういうこと言うの理論じゃありえんキリア会いに来てくれたんだもんねそうですよでも元気そうでよかったよキリアありえないと言ってるだろ<笑>なんでそういうこと言うのそこは信じてくださいよ そろそろ乗り頃だな。